仏様って何なんだろうってブッダってっなんすかブッダのことブッダみたいな<笑><笑>思ったより可愛いじゃん何が私<笑><笑><笑>あめん殺すぞ<笑>殺すぞ多分前回も言ってるねそれ同じことしか言えないんですかねあれうるせえな黙よれよあれで お前に言われたくねえな俺はもういつも言ってることが違う。話に整合性がない。二<笑>点三点クズ男。あ<笑><笑><笑>それもそれで嫌なやつだ。え、何これ何この雷のやつえ、わかんない。ちょっと行ってみる電波刀みたいな。へえー、わかるんや、その天波塔って知ってるんやね。<笑> うん、それくらいはちょっと私でも分かる。いいね、東京タワーって、電波塔だよね。あ、そうなんだ。あ、知らなかったんだ。んだいや、別に、知らないけど。あ、まあ、そうね。なんかでも知らなそうだもん、ちょっとなんか、雰囲気。雰囲気からそんな、読み取られるいい、ね。いい意味でね。 なんか何もしてなそう。いい意味。<笑>それどう考えてもいい意味じゃない。うん、いい意味で。どう捉えたらいい意味になるかな。教えてほしい。なんかあの無、ー、知みたいな。あ、あそれは悪口で。しない。うんもう い, いもいえうん。あ, あ, あそんなに。え？<笑>え<笑><笑> あどこってまだ4部隊いいんだよなあれもし死んだとしてさあ向こうにいっぱいですあと3部隊行こう行こう行こうこここえっ行くのうんこれはえ撃たれて撃たれてあ終わった何してやばい うい気まずい気まずいじゃない無理大丈夫かなこれ<笑> <笑>めっちゃ演技はしてんだけど<笑><笑>何やってんの<笑>めっちゃくれてんじゃん で, <笑>何で<そ>の<笑>戦えよ<笑>男は戦ってる僕はモノです 前もなんかクソみたいな陰キャしてさ、勝って、勝, 勝つっていうか、いいとこまで言ってた。言ってたね。で、どうス負けるんでしょ。やば。言い過ぎもしかして。<笑>あんま言い過ぎじゃダメね。で、どうせ負けるから。大丈夫です。じゃ、ちょっと、ちゃんと M します。勝ち方っていうのを教えてあげるよ。<笑> How to win? 教えてほしいな。ハウトゥ o ウィン。かわいしかわいしくるくるくるって聞くれ。<笑>立てよ。ハウトゥ o ウィンの仕方教えてあげます。ああ、ありがとう。にゃん。 <笑>なかなか打たないんきゃいやバレたらだって相手二対二対一でしょ多分今何でそだったらすがにでも逃げちゃえば。でもサークルが変かうわ危ねえなあっ頑 ナイスよし勝ちー<笑><笑>勝ったわ<笑>。究極の漁夫なんだけど<笑>え。え誰が一番面白いだってユースーパミコー。チャンネル登録しか勝たん